新たな世界の入り口に立ち気づいたことは一人じゃないってこと瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど 強くなれたでしょうあなたにとって私もそうでありたい